はい、おはようございますラスカラでございます本日はですねもう食材が目の前に見えております甘いもの買いでございますというのもテレビを見てたらねこのバウムクーヘン特集みたいのをちらっと見てめちゃめちゃにね食べたくなりまして千年の木さんというバウムクーヘンのね専門店の方からネットで注文させていただきました一応ねメニューの方なんですけれどもまずはこちらから千年バウムトロナマチョコトロナマ抹茶トロナマティラミストロナマブリュレ トロ生レモンでまたとろ生チョコでございます<笑>今日はどうしても甘いものがたくさん食べたくなりましたので満足いくまで食べていきたいと思いますそれでは<笑>いただきますこれさめっちゃでかいんだけどこれ L サイズっていう一番でかいサイズなんですけどこんな感じでね超でかいめっちゃでかい<笑>これちょっと手で割ろうかなよいしょう、えー ううまそうバームクーヘンこれめっちゃうまそう外側のね砂糖コーティングはやばい<笑>ではいただきますうーん 生地ふわっふわなんだけどしっとりしててめちゃめちゃふわふわするバウムクーヘンってなんかもっとボソボソしてるイメージあったけどすごいしっとりしてるうまっちょっとこのとろ生シリーズいこうかなまずはチョコといいよおおうまそうこちらが、えー、チョコでございますめっちゃうまそう うわほぼ生チョコうんうまっ何これえこれバームクーヘンなのうーんこんなの食べたことない<笑>うまっダメだうますぎて止まらんうん ただめちゃめちゃ喉乾くわ今日牛乳用意いたしましたバームクーヘンにはやっぱり牛乳ですよねじゃあちょっと今日は牛乳ですか<笑>乾杯ということでそしたら別のとろ生いきましょうかこれ抹茶ねよわしっとりしてる なんかねムースみたいなすごいやわらかい い, いただきますうんもうねこれはもはやバームクーヘンっていうよりもうケーキですねうまっ<笑>あなんか今日バームクーヘンのイメージが変わるやわらかーちょっとこれブリュレ行こう次ブリュレ よいしょブリューレはねこんな感じでございますコーティングはねしっかりされてるんですよねでは<笑>これうまっ ほんのりとねざらめのようなやっぱザリザリとした食感まあブリュレらしい感じと砂糖がね焦げた香ばしさがするんで甘いだけじゃないですこれめちゃめちゃうまいうん<笑>うまちょっとティラミスいこうやらかっやらかいやもうねこれほぼ普通のティラミスやらかすぎるしょ<笑> ただだのティラミスだもうケーキですよケーキうんこんな柔らかいバームクーヘン無限に食えるじゃんうんうんうんうん今んとこね個人的にはティラミスが断然優勝ですめっちゃうまい<笑>ちょっとこっちの方行く前に牛乳ちゃんを 器に入れってこれ浸しちゃうの絶対うまいよね<笑>いいようわあうわ牛乳しみしみ<笑><笑>あ、うめあ、うめい<笑> バームクンといえばこの牛乳漬けこれ最高にうまい子供の頃からやってたんですけどこれみんなやりますよね絶対うまいもんねよっうんでもやっぱりバームクーヘンってパン系なんだなお腹はねもうたまってきた<笑> うん、はい、ということで、ラーメン作っていきました。辛い良い。ああ。うん。やっぱラーメンもうまいね。<笑> されるでは休憩を挟んだんでバウムクーヘンに戻りましょうこれ牛乳つけたらどうなんだろううん溶、うん、けるや柔らか<笑>抹茶ミルクうますぎるんだけど<笑>めっちゃうまいブリュレもうん うん、うん、ブリューレはうまいけど別々の方がいいなうん続いてこのレモンいきましょうかあレモンもやわらか うん、なんかねクリームは甘めなんですけどレモンの酸味と皮の苦味これがねめっちゃバランスいいですうんうんほんとにほんそして これトロ生シリーズの最後ねもう一回チョコでございます、うんうん、いやもうこれほぼ生チョコなんだよな。 うんでも今日もねなかなかの甘味料なんですけれども全然飽きは来ないまあいつにも増してね味の種類がいっぱいあるんで余計に飽きないってこともあると思うんですけど甘いんだけど甘すぎないんですごく食べやすいしめちゃめちゃ美味しいのばっかりですね ではこれが最後の一口ですね。うん。うん、ああ今日も美味しかった。ごちそうさまでした。はいということで本日もね無事完食いたしました。この千年の木さんのバームクーヘンのシリーズめちゃめちゃうまい。もちろん通常のバームクーヘンもめちゃめちゃ柔らかいですし、なおかつしっ トリしてるこのねとろ生シリーズももうね名前の通りもうすべてねとろっとろとろっとろでございます<笑>もうね正直僕の中でのバームクーヘンのこのイメージっていうのかなそれがね完全に覆されました本日頂 い, いたメニューについてはすべてねインターネットから購入が可能ですので気になった方は概要欄の公式ホームページをご確認くださいはいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いします じゃねえ。